動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物なし、バオシンです。この動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。新しい旅をお見せしたいなと思うんですけれども、現在地は前回と変わらず、会津田島駅なんですが、今回は合図鉄と会津線のぶらい旅を皆さんにお見せしたいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは今回の旅も始めていきましょう。 皆さんは、祇園祭と聞くと、京都をまず演奏されるのではないでしょうか。ところが、祇園祭りと呼ばれるお祭りは、京都だけではなく、日本三大祇園祭りと呼ばれる、祇園祭りの名所が2つあるらしいんですね。実はこの南会津町、その日本三大祇園祭りの1つに数えられているんです。南会津の祇園祭りの開催時期は、例年であれば、毎年7月の下旬となっているんですが、今は3月です。なので、この南会津の 祇園麻酔の歴史、伝統がわかる施設があちらにあります。 ここが、会津田島イオン祭について知ることができる、会津田島イオン会館と言います。この会津田島イオン会館で、会津田島イオン祭のことを知ることができるんですが、事前に施設の方に電話で問い合わせをしたところ、写真撮影は OK なんですが、館内における動画の撮影はご遠慮くださいということを言われましたので、僕が中に入っていくつか写真を撮って、それを皆さんにお見せしたいなと思います。 こちらは、派デうガ神社と言います。合図、田島。祇園祭ととても関係の深い神社なんだそうです。早速、参拝していきたいと思います。 お再編していきます。終わりました。 また、会津田島駅戻ってきました。これから会津鉄道会津線に乗って、今度は国の重要指定文化財に指定されているあの宿場へ行ってみたいと思います。 これが湯上温泉駅の駅舎です。これから大内宿行きのバスに乗りますが、一体どこにバス乗り場があるのやら。これが次融号です。これで大内宿に行けます。 というわけで、湯の神温泉の乗り合いバス、猿融合に乗って、大内塾3度目の正直で来ることができました。猿融合を利用すると、大内塾にある山形屋さんで、名物の土地持ちをサービスで1個いただけるというクーポンをいただけます。さあ、見えてきました。ここが大内塾のメインストリートです。 大内塾のことを簡単に僕が知っている範囲で説明させていただきます。大内塾はもともと会津若松と日光今市を結ぶ宿場町として栄えました。鉄道の繁栄とともに宿場町としての勢いは落ち込んでしまったんですが、この大内塾に住んでいらっしゃる人々のご努力によって宿場町の景観が今も維持されています。こちらのお店が山形屋さんですね。 先ほどサルユー合に乗る前にいただいたクーポンが使えるのがこのお店です。今準備中になってますんで、後になってから行ってみたいと思います。それで、やっぱりここに来たら、大内塾全体を見渡せる見晴らし台に行きたいですよね。行きますもちろん。これから見晴らし台目指しまして、この大内塾全体をお見せしたいなと思います。 ここから見晴らし台に上がれるみたいなので早速向かってみます。 ここを見晴らし台ではないのかもしれませんが、見てください。大内塾の全てが、ここから見渡すことができます。